会場にお越しの皆さん、こんにちは長野県松本市からやってまいりました新州大学よさ祭りサークルわしよいですこれから演舞させていただくのはワッシい2019、たぎりこの作品は、遠山の霜つきまりを題材としています日没とともにお湯を沸かし、しぶきをあげるその中に、活力の再生、復活への願いが込められています 僕たちが先代から受け継いだ数々の思いを込めてここに新たな一歩を生み出します。最後まで皆さん手拍子ご声援をよろしくお願いしますよろしくお願いしま す, しします神が宿りし湯の祭り。 新州リーダー遠山ひよめの神楽 気ま、リバイスにこいの Please stop! ありがとうございました